下の方から猫の姿が復活してきました。はいビーカーの中に猫の人形が入っています。キャラクターです。猫のキャラクターですね。ここにこの透明の丸っこいやつですね。これ吸水ビーズ市販品なんですけど。 よくあの植物の栽培のね水の補給としてねあの 使, われあの使われているものですえ。ビーズを入れていきますとえ猫の人形が見えなくなっちゃいました、ね、若干ちょっとあの透き通って見えるかもしれませんけどこれは吸水ビーズとあと空気の層。 こう屈折率の差の関係で、まあ、前反射っていうんですけどねあの光がこう 通, りに通りにくくて猫が見えなくなってしまっているということですねそこにあのこれただの水なんですけど水を入れるとどうなるかちょっと観察してみてくださいはい水を入れますそしたらの方から猫の姿が 復活してきましたね。はい、見えてきました。吸水ビーズそのものが逆にこう見えなくなって、猫の人形がはっきり見えるということですね。はい、もう一回水を抜いてみますね、はい。水を抜いてみると。 吸水ビーズのこの丸い吸水ビーズがはっきり見えてその代わりまた猫の人形が見えなくなってしまいましたですねまた水を加えてみますねはいやっぱり下の方から吸水ビーズの形が逆にこう見えなくなってきて 人形がよよく見えるるうになると、はいまあ、ビーズの方をこう取り出すと形がはっきり見えるわけですけど、ね、これは吸、えー、水ビーズとあと水の屈折率がほとんど同じなので、まあ、光があのそのままストレートにいくと。これ水を抜いてしまうとビーズと空気の。 層の境目であの光が激しくこう屈折するの で, であの見えにくくなってしまうわけですね。